はい、おはようございますラスカルでございます今日はですね六本木にありますこちらよいしょ三直鉄板クリさんにお邪魔しておりますなので今回あのチャレンジメニューの挑戦でして、まあ、ものはもう目の前に見えてるんですけどこちらでございます中性脂肪爆上げ3万盛りでございます で、あの、こちらのメニューの内容はですね、約重量が6 5キロほど、制限時間が50分。で、成功の場合無料でして、ちょっといろいろなトッピングがあるみたいなんで、失敗の場合には3万円分のお支払いとなるみたいです。こちらのメニューですね、かなり作るのが時間かかるみたいでして、前々日までの要予約制となってまして、忙しさの時間とかの都合でね、ちょっとできない場合がありますんで、事前にお店の方にご相談ください。 いや、ちょっと緊張しますねこれこれ多分結構僕らでもしんどいというかクリアできるか分かんないぐらいの量なんですよね<笑>ほぼ炭水化物っていうこの一番やっぱ僕らの中でも食べにくい食材なんでちょっと今回は頑張りたいと思います<笑>はい、いきますよーい、はい、スタートはいよしいただきますえどっから行こう<笑><笑>とりあえず、まあ、焼きそばかな いいよちょっと冷めると固まっちゃうと思うん、ね、で先にうまっこのラスカルをちょっと崩すのがもったいないんだけど。<笑><笑> トロトロ。これ結構やばいチャレンジですね。<笑>やっ<ぱ>り<笑>ソースで飽きてくる、うん。ソースソースソースですよね。うん<笑>うん ガーリックライ ス, ライスめちゃめちゃうまい イス多いな<笑>、うん、んん<笑>肉<に><笑><笑>結構入ってますね。 うま っ, <笑>うまっ めっちゃ美味しいですけど食材がね全部水分がないもんなんでそうやっぱ必要以上に水を取らなきゃいけない分でもこれ食い切る頃にはおそらく水込みで8キロ以上絶対取るぐらいになると思います。 うん。 ごちそうさまですうわーうわーちょっとね久々にチャレンジで本気出しましてなかなかね、えー、と食材に対してまあいいタイムを出せたんじゃないかとは思いますまあねというのも僕の先輩であるあのマックスさんにねちょっとこの記録を 抜いてもらえればなと思って本気を出したんで、ぜひマックさんのチャレンジお待ちしております。<笑>